韓国では、イデオロギーよりも、はるかに大事なものがあるみたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。一応、同じ左派陣営であり、同じ共に民主党所属の議員であり、本来であれば、一致団結して、野党候補と戦うべきなのでしょうが、 度重なる失言などで支持率が急落し、投票前からすでに勝負あったという感もある与党共に民主党候補のイ・ジェミョン氏。そのイ・ジェミョン氏に関するニュースを現代ビジネスが掲載しています。現代ビジネスの記事を一部引用します。記事は共に民主党の党員4369人がここに来て イ・ジェミョン候補の党員資格と候補職務の停止を求める仮処分申請をソウル南部地裁に行うという事態に発展したというニュースから始まります。それでは行きますね。仮処分申請を行ったのはスペース民主主義のキム・ヨンジン代表で、この組織はムン・ジェイン大統領の熱狂的支持者を中心とする民主党員の組織である。 1月24日に満69歳の誕生日を迎えたムン・ジェイン大統領のために様々なイベントを企画、開催していた組織でもある。スペース民主主義のキム代表は、今回の仮処分申請を行うにあたり、イ・ジェミョン候補が南北統一を目指すにはあまりにも手遅れだ。チョン・ドゥファン元大統領は、 三定公共をうまく活用し、経済が崩壊しないようにしたと評したことが、民主党公用に定める大韓民国の統一志向と 5.18 民主化運動の精神を否定したと指摘している。左派であるイジェミョン氏はしばしば北朝鮮について言及しており、最近も一泊二日で関温度を訪れて、 平和を通じた南北経済協力、事実上の統一を提示したばかりであったが、完全なる統一を夢に見る真のサハラは、彼の掲げる公約に納得がいかないようだ。イー候補とムン・ジェイン大統領は、5年前の大統領選、党内選挙で戦った間柄であるから、仲が良くない。この時、保守の候補者であった、 本淳表氏は後に、イ・ジェミョン氏が大統領に就任すれば、ムン・ジェイン大統領は一年待たずに監獄遅れになるだろうと述べているほど、苦渋を飲まされたイ候補は仕返しの機会を狙っている。この一件もあり、スペース民主主義はイ候補に対して悪感情を持っている人が多く、今回の大統領候補を決める党内予備選でも、 概ねイ・ナギョン候補を支持したと言われている。党員が愛するムン・ジェイン大統領にとって危険な人物を排除するための仮処分申請であったのかもしれない。イ・ジェメオン陣営はユン・ソン・ギョル候補の妻であるキム・ゴンヒ氏にまつわる問題をしきりに取り上げ批判するが、イ候補に比べれば彼女の姿勢はまだ可愛いものであるという声も出ている。 もちろん、経歴詐称は許されるものではないが、いい候補者は全家4件だ。具体的には、1、2003年公務員資格詐称、罰金150万ウォン。2、2004年道路交通法違反、罰金150万ウォン。3、2004年特殊公務執行妨害、罰金500万ウォン。 4.2010 年公職選挙法違反罰金50万ウォンがある。そもそも全下4件で一国の長を決める選挙に立候補できること自体が驚きだが、これは我々日本とは国事情が異なるのだから余計な話かもしれない。これまでい、e、い候補や彼の家族にまつわる数々の不祥事が報道されても、 同じ与党内からは、反イ・ジェミオンを唱える声はあまり表に出てこなかった。しかし、彼にまつわる不祥事や失言がここに来て次々と明るみになったことから、ついに身内が彼を見限ったのだろう。これでイ候補はさらに失速するだろう。現在、レームダック状態と言われるムン・ジェイン大統領でさえ、就任当時は 84% もの支持率があった。 今はその見る影すらないが、文政権誕生当時は国民のほとんどが彼を支持し、民族の心は一つになっていた。文在寅大統領は、パククネ前大統領による韓国憲政史上初の非免によって誕生した大統領という下駄を吐かせてもらっていたことは事実だが、5年前に文在寅大統領がイ・ジェミョン候補に勝利したのは、 彼がい、e、い候補よりも一枚上手であったからだろう。あれから5年、い、e、い候補はムン大統領を熱狂的に支持するスペース民主主義によって大統領どころか政界追放の窮地にまで立たされた。5年経った今でも形勢逆転とはいかないようだ。とのことです。韓国の様々なマスメディア、そして 日本のメディアなども、ここのところはほとんど同じ論調で、もはや勝負あり、イ・ジェをオ氏に勝ち目はない、次期大統領はユン・ソン・ギョル氏で決まりといった感じですね。ユン・ソン・ギョル氏の外交安全保障ブレーンを務める人物が、単独会見で、日韓シャトル外交復活を推進する意向を述べていたりしていますし、ユン・ソン・ギョル氏が 次期大統領になれば、韓国はこれまでのことをすっかり忘れて、日本にすり寄ってくるでしょう。岸田政権の不安定さもありますし、日本にとってはあまり好ましくない展開です。ぜひとも、イ・ジェミョン氏に頑張ってほしいところなのですが、現代ビジネスの記事をものすごくざっくりと要約すると、もともとムン・ジェイン大統領とイ・ジェミョン氏は敵同士、 5年前の大統領選でムン大統領がイ・ジェミョン氏に勝ったのはムン大統領が一枚上手だったから。あれから5年経つがムン大統領とイ・ジェミョン氏の差は全く縮まらず、今回もまたムン大統領の岩盤支持層によってイ・ジェミョン氏の大統領就任は梅雨と消えるといった感じではないかと思われます。ちょっと釈然としない感じがしないでもないですね。 スペース民主主義という組織が東海分と呼ばれる文大統領の岩盤支持層であれば、まず何よりも、我らが愛する文大統領の監獄送りだけは絶対に阻止しなければならないと考える気がするのですが、そして仮にイジェミョン氏が次期大統領になっても、文大統領の監獄送りが避けられないとしても、対立候補であるユン・ソン・ギョル氏が次期大統領になっても、 それは同じことなのではないでしょうか。イ・ジェミョン氏もムン大統領と対立した人物かもしれませんが、ユン・ソン・ギョル氏はイ・ジェミョン氏よりもはるかに激しくムン大統領とやり合った人物です。むしろ、ユン・ソン・ギョル氏が次期大統領に就任した方が、ムン大統領の監獄送りの可能性は高いのではないでしょうか。つまり、 党員が愛するムン大統領にとって危険な人物ということで言えばイ・ジェミョン氏もそうかもしれないがユン・ソン・ギョロ氏の方がはるかに危険なのではないかということですスペース民主主義がイ・ジェミョン氏に対する仮処分申請を行った理由として現代ビジネスは完全なる統一を夢見る真の左派としては 事実上の統一を掲げるイ・ジェミョン氏の公約に納得がいかないようだと書いていますが、これもなんだかよくわかりません。少なくとも、新米反中反北朝鮮路線である野党国民の力候補のユン・ソン・ギョル氏よりは、曲がりなりにも、反米新中新北朝鮮のイ・ジェミョン氏の方が、イデオロギー的には近いはずです。 ユン・ソン・ギョル氏が次期大統領になった暁には完全なる統一は愚か、事実上の統一もかなり遠くなると思うのですが、つまりスペース民主主義がムン大統領を愛する岩盤支持層であり、真の左派であるならば、今回の仮処分申請はただ単に敵をりするだけの行為であり、何ら自分たちのイデオロギーの得になることではないように思われるわけですね。 となると、一体なぜスペース民主主義は仮処分申請を行ったのでしょうかそのヒントは時期にあるのではないでしょうかスペース民主主義が仮処分申請を行ったのは1月17日です。度重なる失言や疑惑の紛失で青色陶域のイ・ジェミョン氏が最後のカードとして日本の原発汚染水放出に強固に反対する。 放射の汚染水産物の輸入禁止を公約にするという反日カードを切った翌日です。イジェミオン氏は最後の手札として切り札の反日カードを切ったのですが、指示は思うように広がりませんでした。スペース民主主義が仮処分申請を行ったのは、イジェミオン氏が反日カードを切ったにもかかわらず、指示が上がらなかったという現象を、 目の当たりにした翌日のことなのです。スペース民主主義は、イジェミョン氏はもうダメだと考え、結果が出る前に仮処分申請を行うという行為を通じ、次期大統領のユン・ソン・ギョル氏にすり寄るという手段に出たのではないでしょうか。ユン・ソン・ギョル氏の次期大統領就任はもはや疑う余地なしと見て、今のうちに我々はもともとあなたの味方でしたと、 へつらう姿を見せたのでではないかと思わわれるわけですもしこれが真実だとすれば、スペース民主主義は、東海分でも、真の左派でもなく、自己の保身のためなら、イデオロギーも捨てるという政治屋にすぎません。我ながら、なかなか突飛な発想かもしれませんが、一方で、韓国の議員であれば、さもありなんとも思ってしまいます。残念ながら、